どうぞ。はい、お願いします。お 願, ますお願いします。あー、しげさん、ナイスナイス。聞いてる、聞いてる、聞いてるよ。あれ。いつに一二だ。 あ<笑>。 はい、あ、三十五秒、七秒ぐらいしか開かないんだ。あんまり。あ、まあ、マウンド上です。こんなに開かないね。いや、けど、先週より明らかに多いんで。そうですね。これでちょっと追いつかれたら。はい。<笑>開けます、入れ替わりとか。多いでかい。 <笑>あでもね、先週のさ以上の記事は手で出てくる大丈夫だいぶさっきね。<笑><笑> まあ、最悪皆さんだったらシゲさんがペンスオンしてくれればなるほどこ<笑><笑><笑>んな権力はもうちろん強いやべ無駄に心拍を上げてるペタルさんがいる 32秒差待松岡慶が38秒差。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 あ、これだいぶ先っすね、セコイヤは。うん。あ。よっしゃ。足の疲労が抜けてきた。池さんがアタックする。いや、俺アタックしないです。<笑>どんな状況であれ。 何の言いさぶりだったんだ調べて 山本さんの訂正率の低さが怖えな。<笑><笑>本当だ<笑><笑>お。大物がゆったり構えてる感じがしますね。 たんだきっと一週目か ら, いったらどうでしょう アップダウンが多いやだね。足に来る <ス>あっおいしんど あなんとか一周行けな一周ね 誰かおよ向こうくっ た, ねたね珍しいね、いか苦手だっけいや逆に方よ、ね、得意な方と思うけどねえ、パンチョンもきっからね、今日。あーあ、あっ、不動産情報によると、カつお立ての。 感覚いい感じですね。どこも抜かない抜かね<笑>抜かされ な, <笑>なさそうだ。<笑> いい感じだ。いい感じだ。これぐらい人数いると、待っても大丈夫そ う, っす、ね、そうですね。ですね。十<笑>年切るときついね。そうですね。多分きついな。まあ、今もきついけど。少<笑><笑>ないことはない。<笑><笑>いや、人数多いと、引いてなくても割れないから、いいっすね。 うんうんあの紙がおかせない<笑>っありがとうございまーコンついちゃってるからわかりましたよねわかっちゃう<笑>あ、そうか<笑>そ自分画面ではついてないんで<笑>あ、そうかあ、あの、私ターンしてにしてるんで 男…男宮崎さんだな…<笑>え、追うのこれ…見よこなくて… 離れた少し<笑>はい。 もう一回行こう。 うどんんさが煽ってる あっ。<今 thankedyle><昇><い Evangel painting> <re> <鴯 onion> このタイム差24掛け掛けと44 最後なんんか、真ん中辺でぬくるいいやいや、<笑>そんなことはなててもう、う、く、ま、くっすか<笑>あ、そ, うか<笑>あそうかこれこうこ<笑><笑>これ隠隠ししとと俺ていいけばで隠したらアイテムがる。 頭開くして<笑> 逃げは逃げはできて使えるあ、マジですか三人四人あ、そうでもないか僕はそろそろ終番かな赤くなってる平森さん食べてるなぁチェックさが出る されてるよし。 くないでちょっと近かったっすよね。あと10何秒だね 竹がガッとすげーかかってるって情報がマジか後ろいるやいるやいるや を呼んでいたわ<笑><笑>ワンちゃんのほうが。 出てルッ実は本名だぞ。 <笑>ああ<ー笑>、ダーモンさんとようこさ